紅白、第2部視聴率は 35.3%。歴代最低の前年一ピ上回るモアースト2、配信前世、8度目 40% 割。れ NHK ホール、東京、渋谷で3年ぶりのあり観客開催となった昨年大晦日の、第73回 NHK 紅白歌合戦、57.20 から 11.45、第2部。 からの平均世帯視聴率が 35.3% ビデオリサーチ調べ関が地区だったことが2日分かった2021年の 34.3% を 1.0 ポイント上回り二部制になった1989年以降2年連続の歴代最低更新は回避したが歴代ワーストに 40% の大台割れは2年連続8度目となった。配信全盛時代となり、22年のゴールデンタイ、午後7から10時の総世帯視聴率、HUT、関東地区は21年から約5ポイントも急落している。番組は同時、見逃し配信サービス、NHK プラスでも生配信。 NHK 紅白が長時間にわたってツイッターの世界トレンド1位となり SNS 上を接見した12月31日午後8時65万2454ツイート午後9時112万3083ツイート午後10時144万8643ツイート午後11時166万8135ツイート 1月1日午前0時179万2391ツイート工藤静香が24年ぶり9回目下原涼子が28年ぶり2回目とカムバック組も反響休養前最後のステージとなった氷川きよしが上に白組の枠にとらわれない特別企画として限界突破×サバイバーを熱唱 不死鳥に乗って歌唱するという紅白紙に残るド派手演出で、日本中に氷川の姿を焼き付けた。ベニグミトリはミーシャ、大トリは福山雅春が務めた。テーマは、ラブピース、みんなでシェア。司会は大泉洋、橋本環奈、桑子真帆アナウンサー、スペシャルナビゲーターは嵐、桜井翔。橋本の度胸満点の司会ぶりが絶賛された。 紅白歌合戦近年の視聴率と第2部の 40% 割れ世帯視聴率2020年第71回第1部 34.2% 第2部 40.3%2021 年第72回第1部 31.5% 第2部 34.3%2022 年第73回 第1部 31.2%、第2部 35.3% 個人視聴率2020年第71回第1部 25.0%、第2部 29.6%2021 年第72回第1部 23.4%、第2部 24.8%2022 年ント、二千二十二年 第73回第1部 23.0% 第2部 26.0% 第2部の世帯 40% 割れ2004年第55回第1部 30.8% 第2部 39.3%2006 年第57回第1部 30.6% 第2部 39.8% 2007年第58回第1部 32.8% 第2部 39.5%2015 年第66回第1部 34.8% 第2部 39.2%2017 年第68回第1部 35.8% 第2部 39.4% 2019年第70回第1部 34.7% 第2部 37.3%2021 年第72回第1部 31.5% 第2部 34.3%2022 年第73回第1部 31.2% 第2部 35.3%